卵がおいしいんだろう、うん がめっちゃ美味しい。うん。うん。うん。王様のレストラン。あーれ思い出すうん、はい。はな本日は、えー、いつもともさんが。お世話になっている接骨院の方にて、体のメンテナンスをしたいと思います。え、ね、ともさんが今、今頚椎のヘルニアやねんけど。 それになる前からお世話になってて、とてもよく見てくれる先生だそうです。行ってきたねー。行ってきたよ。行ってきたね。どうやったなんかな、ななんかな、な。私もな、そうやけど、と、う、も、ん、さんもな、運動、 柔らかかい運動しなあかんって言ってて言たそのハードな運動じゃなくてこうほぐすような運動腕とか言ってたよ、うん、なんかさ面白かったのがさなんか先生言うとったで、ね、んか友さんに聞いてもあんまりなんかはっきり言わんからあ奥さん来たから何をなんかだってさ先生と私めっちゃ友さんの話ばっかりしててさっき。 <笑>ずっとなんか友さんに聞いてもあんまりはっきりせんから的 な, な感じの な, んなんかご主人最近どうですかみたい な, <笑><う> い, <笑>なんかいや夜寝れてそうですかとか、まあ、例えば夜も寝れるようになってきたってなったらまたこの筋肉もほぐれてとかリラックスするからやっぱり寝られへんかったらこわばるこわばったらまた痛いみたいな悪循環やねんて。んだから そういう意味でもまあ寝れてますって言って最初の方は全然寝れんかったみたいけど最近は寝れてますってああそうですかって言ってだからだから病院の先生もあのヘルニアやったら手術かもう薬飲むか我慢ですって言わはるけど、うん、あのましになってくるヘルニアがほとんどやねんって、うん、でそれはそういった理由で他の なんか 筋, 肉がこわば筋肉のこわばりをほぐしたりとかしたらマシになったりとかしてそれでずっとあのだましだまし行く人の方がほとんどやねんって。うそれをやってんやさい自分で。<笑> で, でも<笑><笑>それで友さんもだからそのハードな運動じゃなくってだからちょっとこう食ってきたなと思ったら。 腕とかな、柔らかくするとかな。やってるよ、ストレッチ。だってテレビ、テレビ見ながら寝たらあかんって言うとったね。やってますって。<笑>昨日やってましたみたいな感じやけど。そういうふうにな。 テレビ見ながら寝たりする人に「あんな人多い」って言うとった、えー、<笑>面白いっ昨日まさにそ う, そうやって寝てましたとか。もしだからテレビ見て寝るとかやったらも う, もうすっかり横になってちゃんとこうリラックスした姿勢でとかの方がいいって言ってたそれ見なながらにならにへんよ <笑>寝るやん<笑>テレビつけたまんま寝るよ<笑>そうだからダンステレビ見ながら寝るなんてもう何か見られてるかのように言うとったで「日本酒飲んだ The clouds embrace the mountains the sun is setting w a t I l o v you The m i s comes rolling in. I could taste it on my lips just like you. I'm sitting by our l e skipping stones just like we used to. I came across the car, I'll get the creep. ね、なんかあの言ったら作りますって言ってくれて、めっちゃ感じのよお店やったな。こんな。可、は、愛い。イートボタン。前もって言ってくれたら作りますって時間かかるからっ て, って。ぜひ行ってみてください。<笑>はい、<笑>本日ははいはい車のメンテナンスということでオイル交換に行きます。 自分たちの次は、コミレナ号の。メンテナンス。オイル交換、ちょっと、日にち経ってます。うん、日にちって、まあ、距離な、一応五千キロ目安で行ってんねんけど。七百八十キロぐらい、ちょっと、足出てしまてうん。まあ、もうちょっと早くしたかったけど。うん。こっちはもう。首痛いやないやん、ちょっといる。 帰り向かいたいと思います、はい、ブラック初ない、うん知らんかったねえ、嬉しい。 これからどこへ行くかというとちょっとこの車長いのにミラー普通の作ってるから見えへんから後ろ人乗ったら余計見えへんからこのカメラックモニターと連動してるやつをちょっと見に行きたいなと思ってますれててんした。 いつもなんか見えへんねめっちゃ言うてくる見えへんもん<笑>安全上よろしくお願いしますねオートバックス行くオートバックスじゃあミミ行こうスーパーオートバックスうん歩行者とはなんとかやな<笑>横断歩行者と妨害とな いやもう。 悲しい結果に終わりましたね残念やった ね, <笑>ねやったね<笑>ショックやな一生後ろ見えへんまんまやな俺なあよう見てくれはったんやろでもうん今回紳士的やったな、うん、説明してくれたからなんとなくなんであかんかつけられへんかが分かったけどうんうんか レ, ジレジっていうかあの対応してくれた人もなんか全然嫌な顔一つせず、うん、やってくれたし 残残念念すぎる残念な結果に終わりましたやっぱりキャンピングカーは内装をかっちりしすぎてるせいか、うん、線を通すところがないと、うん、だからようやらんという結果でしたねうんもうでもそれを言われたら方ないねうん無理やり剥がしてっていうわけにいけへんもんねその後が雨漏りりししたたとかしたらもう あれの責任でもなくな、うん。うん。こっちが悲しいだけ、ねまあ、どうしよう。<笑>仕方ないと言えば仕方ない。欲しいな。めっちゃ悩むだけ悩んだのにな。微妙にケチったのがちょっと恥ずかしかった。<笑><笑>ほんで結局返品って言った。うん、<笑>そうやってめっちゃ一番万やつで返品したの。か<笑>くよかった、ね。<笑><笑> ちょっとケチりました。<笑>でも、もうこういうこともあるということで、皆様気をつけください。<笑>俺が後ろのモニターつけへんかった理由と一緒やな、多分な。線思いっきり中ばーって這わさなあかんから、ダサいなと思ってつけられへんかった、ね。結局それと同じで、線。うん。わすっていうのができへ。てけんだか、もう全部這、はいでやるみたいなこと言ってたもんな。ハイエース、あの後ろボコンって開けた時に。 カメラも車体から離れていくやん、うん、その分線が遊ばなあかんやんか閉じた時にああそれをこうそれをバンって閉めた時に挟んでしまったり、うん、なんていうかな無理やり引っ張ってしまったりとかそういうのがあるからまあ危険やという話だねうんだからキャンピングカーのそういう備品っていうかつける時は 難しい。まあ、自分で作らはる人とかも先にそういうの全部セットしてから埋め殺すも、うんなそういうことですねフジジカーズジャパンさんを助けてもら、うん、相談しに行ってみてもいいとは思うけど同じやとは思うけどなすごい大ごとになるんじゃないやっぱり剥がしてとかって。マジうん コーチングがめ、うん、っちゃ高くつく。 これとか色々こういう結局1万もいかんかった8000なんかなワークマンすごいじゃん。